1990年代の前半なんですが上智大学の教授だった岩田さんは日銀の幹部沖、えー、ならと日銀は世の中のお金をコントロールできるのかというマネーサプライ論争を繰り広げていたということなんです。でこの論争に 短期では難しいけれども長期では可能という裁定を下して主宰したのが当時東大助教授だった上田さんだったということなんですが岩田さんあの上田さんとは同じ経済学者ということで、うん、過去にもあの接点があるということなんですがどういった印象を持っていらっしゃいますか、まあ、この時のあの時いうのははいまあ、沖田さんが日銀には コントロールする力がないと、はい、で私はあの日銀から出るお金をマネタリーベースっていうんですけどね、はい。それをコントロールすることによってマネーサプライは、うん、コントロールできるんだという立場 で,、はい、でむしろ私はあのデフレになることをもうすでに。 恐れていましたので金利政策ではなくて両的緩和にするっていう方に私は言ってたから量、えーはい、であるマネタリーベースあるいはマ ネ, タリー サ, マネーサプライのことをコントロールすべきだって言ってたんですけど、はいまあ、そ, れはでそれを日銀理論と私呼んでって言ってたのは沖縄さんが日銀理論を持ってて、はい、日銀理論っていうのは昔からそういうのは日本銀行にはコントロールできないん だ, とい意見だって言ってたっていうことで。はいでそこへで えー、そこでもって論争してそこでいろんな人がこう入ってきて意見を言って、はい、その中に、えー、上田さんが最低者として出てきてまあ結果は良性者いけど<笑>、はい、それでまあそれを裁くとで、うんで今言ったんで、まあ、短期は難しいけど長期は可能というよりももうちょっとちょっと違って短期はえ不可能だけど、えー、中長期では可能だという磐田氏の意見にも一致あるっていう感じなんです ど, どっちかというとやっぱりよきな寄りだ山寄りだっていう私は印象を受けてでも1であるぐらいですからね<笑>ですから十分っていう感じはしなくてうそういう意味でんなんて言うんですかね足して2で割るよりも2よ り, 2よりもちょっとそういう割り方はちょっと違うんですけど<笑>、はい、そういう私は印象を受けてっていうのはマレーツ・タリベベス っていう今やってるのは日米マリタイベースを今コントロールしてるんでコントロールできてるんですよねちゃんとできてるじゃないかっていう私は今でも思ってるんでる経済安全としたらコントロールできるというべきだったんで長期も短期もできるんだと。 いうのは正解だと私は思うんで、まあその、その時の最低は不満に思って思いました<笑>、はい。ただその時その岩田さんのあの考え方そのものに反対であっても、まあすべてじゃあそれは違いますよと頭ごなしに言うの で,、ね、ではない。そうですね。えー、の正確な方だとは思います。はい、まあそのあたりのこうバランス感覚というのがどういうふうにこれから出てくるのか私と違ってバランス感覚ある方。い<笑>や<笑><笑> <笑>はいそれであの日銀の総裁まああの今回上田さんとん<音楽>